皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月11日、アストルティアクイーン総選挙の最終日でした。投票は全部メレアーテさんに入れました。あとは結果を待つのみです。2ワグの像に関しては、ウェブニー、セラフィー、ジアルミナの3つにしました。そういえばセラフィーの2ワグの像は持っていなかったなと気づいたのと、ウェブニーとジアルミナに関しては、今回を逃すと手に入らないと踏んだからです。 さて、いよいよ結果発表の時間となりました。はい、メレアーデがいつもの場所にいません。つまり大勝利です。おめでとうございます。クイーンからの贈り物は、レース刺繍のウィングでした。浮遊能力がある可愛いいやつです。そして、これが今回の投票結果でした。こうやって見てみると、やはりセラフィーじゃなくて、ケイトの像をもらっておくべきだったかもしれません。